のコーナーナでございますこの。このコーナーはですね愛してる大好きやありがとうの言葉を使いながらストレッチを行って心も体もマインドもほぐそうということでございます脳みそさんもほぐそうという素敵なストレッチ私スーパーパントマイム伝道師のシスタひろみが開発させていただきました是非これ毎日やってね 実,、えー、実感していただければと思いますよろしくお願いします さあでは早速いきましょう。まあねあっという間、20分でねあっという間に終わるストレッチでございます。流れをねあのやり始めちゃうと本当にね4分ぐらいで終わります。ちょっと待ってちょっと待って。<笑>ありがとうストレッチ、愛してる大好き、ありがとうの言葉を使っていきましょう。この言葉でね世界を救いたいと私思っております。 あの言葉って言霊だから言葉を使っているうちにこの現実が出来上がっていきますなので「愛してる大好きありがとう」って言ってるとそう言われることが起こるしそう言われるようになるし素敵な現象がどしどし生まれてきますよさあでは始めていきましょうはいこちら忘れないようにここにね立てておきます 今日日の説明はこちら。ジャジャえーとね、昨日ももの上をほぐすとこきました今度今日はです、ね。ももの外をほぐします。もの外はです、ね、つま先おひざが天井側を向いていると見えない、ここ、当たらないのでつま先おひざを内側にするとももの横 側, です、ね、横側が出てきます。ここをぐぐぐいいほぐす。 ほぐし方は も, あのももの上と同じように手のひらで体重を乗っけてほぐしてもいいしグーでグイグイほぐしてもいいしあるいはご自分の肘でグイグイほぐしていただいてもいいですでももの横ってね、本当に固まると腰痛とかになっちゃうんですよねしさんも、ね、一度、ね、もうー本当に大変な腰痛を味わったことがあります。 そしたらもうももの横さんがねパンパンだったんですよいやそこをほぐすためにここはねツイーットで行いますグイグイグイグイグイグイグイグイグイってやっていきますのでこの方はかちょっと覚えておいてください両手といたしましたらつま先とおひつは内側に入れるからもも横が出てきますそのもも横に体重をかけてほぐすこれ重要、はい、つま先とおひつは天井も一応るとそれもも前でございます前 もも横をほぐしないねもも横グイグイでは後で出てきますのでちょっと覚えておいてくださいいいですね、はい、さあでは早速始めていきましょう皆さんもお揃いになっているかと思います、えー、ちょっと待ってねこの人優勝はい、えー、いけるかなはいいいですはいではえっ、ー、と何かあったらいい最初にね ビフォーアフターでございますビフォーアフターとアフターをチェックすることでご自分のボディの変化がわかりますそうすることで継続につながりますなぜならモチベーションがアップするからモチベーションがアップしないとねストレッチはねなかなか続かない<笑>本当に自分が変わりたいっていうモチベーションでそれをちょっと変化することで継続できるんですよあこんなに変わったみたいな がかると明日もやろうってことになりますはいなのでぜひビはですねつま、えー、先を立てていただいていいですが見えるかないいです。いいですが見えるかないいです。いいです いただいて両方の手前です。今日のボディのチェックです。前屈です。今日シスターだいぶ深いよ。これ今日ね。デスクワークしながらだいぶ足裏ね。ずーっと踏んでました。ボールを。<笑>そうすあの立ってスタンディングですよね。でやってるともうすでにこんだけ褒めておりますか。はい、では左足。あと両方のお膝の裏も今日はちょっとね。下がってます。膝裏の隙間。それから腿ももの張り腿の張りもちょっと伸びてるの？今日は？ はい、ということをちょっとチェックしておいていただいて背中の張り具合とかもチェックしてくださいはい、では早速いきましょう左足さんの上に右足さんを乗っけます指先を横に開いて縦にグイグイやる、えー、指足指グイグイからいきますよはい、では愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントもう1回必要なもう1セット必要な時はシェが1も1セットってできますのでそしたらやってください ははい、では声出しながら笑顔でいきましょうおーはい、行<笑>きますよいいです。せーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きボディを揺すってね愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」「上半身もほぐしてるよ」 はい、では指手と足を5本の指で握手足の甲を持ったら足つま先ねじりこれもボディーごとですよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きつま先土まず下側せーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きありがとう、はい、足首くるぶしを持って足振りせーの 愛してる大好き声出して、愛してる大好き上下、愛してる大好き声出して、愛してる大好きナイス。はい、ではつっち、えーと、つま先ねじりせ回し、せーの。愛してる大好き、非常に大きく、ありがと。これはボディ全体で、愛してる大好き、ありがと。反対回し、愛してる大好き。肩の力を抜いてね、ね上半身全部使って、ありがと。 ははい、では指先取って足振り、くるぶしを持って振ってください。くるぶし、下側持っていただいてもいいです。はい、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。足だけ振り。せーの、愛してる大好きありがとう。足だけで振って真っ左右。愛してる大好きありがとう。足つま先がこうゆらゆらゆらってなるような感じ。 はい、ではこの足を置いて、ふくらはぎ、右足さんのふくらはぎを下につけて、内側が上になるように、キュウリの足をもみ、体重かけて、せーの、せーのこっちせーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、結界さん、膝のちょっと内側の、ちょっと下、内側のちょっと下、はい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、 愛してる大好き内ももさんどうぞせーの愛してる大好きももの内側入り、はい、愛してるちょっと痛いですよありが笑顔でねはいではこの後膝さんを両方ひっくり返しますそうするとですね右足のふくらはぎ外側が出てきましたここを体重かけますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではお膝さんを立てます ふくらはぎの裏側さんを親指で押します。せーの、愛してる大好きありがとう。笑顔でどうぞありがとう。はい、膝下ゴリゴリグーでグイグイ動かします。このボディ使ってください、せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔で膝上どうぞ。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお皿周りどうぞ。愛してる大好きいたたたた愛してる大好き笑顔でね。 はい、おひさんを伸ばしま す, ももの上です、はい。肘でも手でもいいです、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、はい、やっと出てきました、つま先おひじ内側、もも外部いぶい、せーの、愛してる、大好き、痛い、ありがとう、痛い、愛してる、大好き、ありがとう、まあ、もう一と、ここ、ついたね、大好き、ありがとう、愛してる、痛い、ハ<笑> 痛いですね。ナイスです。はい、ではそしたらさらにほぐすんですが、左のくるぶしさんを右の腿ももの横に当てて。しごく、くるぶししごき、せいの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンワン、いったわ、愛してる大好き、ありがとう。笑, <笑>, 笑っちゃうぐらい痛い。はい、いいですよ。はい、ではあ、下ろします。じ膝を立てて、腿の裏をゆうさいにします。 の愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいと内側でうもも愛してる大好き内ももゆさゆさ愛してる大好き今度外ももゆさゆさ外ももありがとう愛してる大好きありがとう膝ざらぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好き 膝下ブラブラ持ち上げてブラブラ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねちょっとずらして愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね笑顔重要ねはいこれ<笑>はいではこの膝さんを後ろにしてマメイだ右足さんが後ろ左足さんが前でございます左右の腰骨の 体重をかけてぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きここもワンワアセット、はい、愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイス背筋を伸ばします右のお尻さんえ骨盤転がし左手さんも左のお膝の外右のお尻さんで骨盤転がします後ろからせーの 愛してる大好き盛大に愛してる大好きワンモーエイト愛してる大好きありがとう笑顔でどうぞありがナイスこの笑顔ね重要はい寄せ筋を伸ばして右手さんを右の腰の横違った左手さんを左の腰の横右手さん腰肘肩ボディをまっすぐ伸ばして骨盤ねじ腰と肘と肩も しっかり回してください。行きましょう。せいな。愛してる大好き。ありがとう。背筋を伸ばして、和もえいた。愛してる大好き、胸張って。愛してる大好き、ナイス。いいです。はい、丸ください。いいですのポーズ。いいです。はい、ここで右足さん終了。あっという間でございます。ナイスです。はい、では、チェックタイム。右足三を前に伸ばし、て両足前に伸ばして。 右手さんを上げたら、つま先どの辺でしょうかアイシーさん、だいぶ行きました。もともと今日、ほぐれてたけどね。うん、いいです。はい、左足さん。はい膝の裏さんも、右膝さんが落ちて、も右ももさんがびろんと伸びてまいりました。はい、左足さんの膝裏はまだちょっと。さあ、ということで形終了。ここまで頑張った自分とみんなに拍手、いいです。パチパイパチ はい、はい、ありがとうございますではですね水分取ってくださいちょっと休憩が入りますさあ水分取ってボディの変化とかね感じたらコメント欄をお書きいただければと思いますあのスルーですね流す説明はですね毎日 1, 1ポイントずつ説明をさせていただいておりますそれが冒頭に入ります なのでちょっとあのやってる最中わかんないところがあったらちょっと見返して前の放送のね冒頭を見返していただくとその前のことをやってますのでじゃあそれでえっと習っていただければいいかなと思いますはい右足伸びましたねはいオッケーですありがとうございます花さんあの本当の継続は力でございますよ継続することが継続することであるの本当に人生が変わります 丸ポーズを作ってみました<笑>、はい、では左足さん早速行ってみましょう左足さん行ってみようおーいいですか、はい、では左足さんを前に出して、ま、ずチェックタイム伸びしろたっぷりはこちら側に移動いたします見えるようにねこの伸びしろたっぷりな自分を信じていくことが重要<笑>信じるためにはね言っとけばいいんですよ言葉だけ言っとく 信じてなくても言葉だけ言っとくとそっち側に脳みそさんが移動してきますからはいでは両足を出したら左手さん自分の美酒をたっぷりっすっていうことが重要だねはいでは右足さんね違いがありますはいでは左足さんです右足さんの上に左足を乗っけて指先を横に開いてグイグイからいきますせーの愛してる大好きありがとう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 愛してる大好き。足先ねじったら、くるぶじを持って足振りせーの愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、イルめで上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、つま先回し。愛してる大好き。笑顔で、ボディごと。愛してる大好き。反対回し。はい、愛してる大好き。ありがとう。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 手手を離しして、て両手にラッシュフィどうぞ。愛してる大好きありりがいや一気に熱くなってきた。ふくらはぎ 左き今う寒いからと思ってちょっと暑いしちゃいました<笑>はいそしてもう暑いはい左足3ふくらはぎを置いて体重かけていきますきゅうりの正面せーの愛してる大汗かきますありがとう愛してる大好き結界さんどうぞ愛してる大好きありがとう愛してるボディごと体重のっけてありがとう内ももさん愛してる 大好きありがとう本当愛してるんだ汗かいた、はいたはではお膝さんひっくり返してふくらはぎ左足ふくらはぎさんの外側さんどうぞ愛してる大好きわほうありがとう愛してる大好き継続は力が2はいで<笑>膝を立ててふくらはぎ裏側さん愛してる大好きありがとう ししてる愛大ちょっとここでさ、もも裏食いっていちゃおうかな。愛してるだかここ、膝立ててるから、もも裏いちょっと順番変わった。 桃、はい、内ゆさゆ、ね、さ、愛してる大好き、ありがぶらぶらとう。愛してる大好きあ 愛してる大好き、ナイス、はい、でここでももを伸ばしてもも上ぐいぐい、愛してる大好きえ、この流れいいかも、愛してる大好き、はい、つま先おひざ内側、もも外ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう、あいいと思うな、ありがとうもも愛と愛してる大好き、ありがとう、ちょっとずつ改善、愛してる大好き、ありがとう。 はい、左右足をくるぶしに乗っけてくるぶししごきどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きち ょ, っとちょっとずらしてるじゃないわもうい度愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスで右足を下ろすの左足を後ろにたためばいいじゃんいいですねいいですこれでいいですはい、ではいいと思いますけどはいこ、左の腰骨体重かけてぐいぐいせいな愛してる大好きいいと思うけどまたさ 順番に慣れがあるからまた間違えるんだよねきっとね愛してる大好きママエイとはい愛してる大好きありがとうナイスいいですはい背筋を伸ばして骨盤転がし右手さん右のおひろさん左手さん腰です後ろからせーの愛してる大好きありがとう背でに愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好きない はい、背筋を伸ばして骨盤目尻右手は右の腰の横、はい、腰と肘と肩回しますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きわもえだ愛してる大好き背筋を伸ばして愛してる大好きナイスいいですさあここで両足骨盤転がしは い, い, いとマットを畳む方は畳んでいい畳むというか重ねる方は畳んで 重ねてください座骨さんお尻の下の骨のね座骨さんを守ります背筋を伸ばして足は肩幅背筋を伸ばして座骨盤丸くするのと前にまっすぐ伸ばして倒すのといきますせーの愛してる大好きありがせいだに愛してる大好き背さんのおきさん治ったおわもう愛してる大好きおきばらさん治ってよかったな愛してる大好きないです背筋を伸ばして この場でクイックです。これが最後、せーの。アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好きはもうえンエンアイシェル大好きありがとう。アイシェル大好きナイス。いいです。ポーズどうぞ。足上げます。足、片足伸ばしていただいてもいいですはい、V で背筋の方を伸ばして、ボディはねじっております。いいです。はい。<笑>頑張った自分とみんなに拍手。 こ部の位のバランスでね日々ちょっとずつできてくるのがわかると思います、はい、では、えっと、先生、えっと、チェックタイム左手さん右手さんはいお膝の下の隙間 お, お膝おさんも落ちましたしももも伸びましたももの上がちょっと今日は張っておりますはいということでいかがでしたでしょうか水分とってください今日の変化がね、あったらまた。らま ご記入いいただければと思いますちょっとずつ本当に変わってくるからね、ぜひ一緒に続けましょう。はい、ということで、シスターの小口さんは、さあ、もう来週の土曜日に迫ってまいりました、ヒロミの命、いいですビデオ上映会 VO1、私のですね、東京マイム研究所に、んにでパントマイムを並木隆先生のところで学んでおりまして、そ の, その映像をですね お見せしてちょっとトークも交えて<笑>その私のまあ可愛い姿をご覧いただければと思いますちょっと前の話ですけどねはいでは3月26日土曜日14時と18時はいえっと概要欄に概要欄なんかこれ貼っていけるようにあの QR コードだけじゃなく貼れるようにねしていきたいと思います後で載せておきますさあ、はい、ということで楽しみですね すっきりしました。はなさん、良かったです。ありがとうございます。cc あのこれシスター今ね編集作業。今日もねやっております。けれども、まあ楽しいです。楽しいっていうか笑えるっていうか。すごいなと思って<笑>楽しみにしといてください。はい、ということで、今日もね。素晴らしい、えー、金曜日フライデーをお過ごしください。 はい、今日もご参加ありがとうございました。あとはえっともうちょっとしたら、えっと来週のスケジュールもね。アップさせていただきます。来週はね、もうね。月曜以外は毎日できますので、金曜日まで9時あ、時間も9時です。全部はい、是非ご参加ください。はい、ということで、今日もワンダフォーな一日をお過ごしください。have a nice day！ じゃあババありがとうございました。シュー